リンチェとスシットオンエースシクストーンズ7日テレビ朝日系音楽番組ミュージックステーション2時間スペシャル後8時に出演しお互いの交友関係を明かしたタップキング、リンチェの平野仕様26はスシットオンエースシクストーンズ森本慎太郎25との中について森本さんとプライベートでもよく遊びましてまして。 結構不思議な関係で、あいつ先輩なんですよ、一応。先輩なんですけど、年は僕の方が上って言う。お互い気を使わずに遊べる仲ですね、と話した。森本は、ただね、一個言いたいことがある、と切り出すと、連絡してくれるのは嬉しいですし、よく遊びに行くのも嬉しいんですけど、いきなり返信が来なくなったり、いきなり電話が来たりだとか、ちょっと大変なので、 平野さんどうにかなりませんかね、とクレーム。平野は笑いながらどうにかなりません。すみません、僕の性格上、厳しくて。ちょっとまた気ままに連絡させていただくので少し待っててくださいね、と伝え、森本はもういつでも、もちろんでございます。と従順に受け入れていた。キング、リンチェの神宮寺雄太25は、ラビス。 トラビスミヤ・チカ・カイト25と一緒にシットオンエスのジェシー26の自宅に遊びに行ったことを告白告白。ジェシーがサッカーゲームしたよねと振り返ると、キング・リンチェのキシユータ27が僕も昔ジェシー君と同居くらい一緒に暮らしてましたと打ち明けたた。 ゲシーは僕が勝手にご飯を行ったり飲みに行った後に帰るのがめんどくさくて、騎士に電話して泊まっていいかって聞いて、泊まりに行かせていただきました、と説明。ただ騎士の部屋が多すぎて、とばくを押し始め、騎士は大慌て、キング。 リンチェの長セレン24は、騎士さんちにメンバーここでも行ったりするんですけどよく、わからん配置でソファーの下に寝袋が置いてあったりするんですよよ。そこで騎士さん、普段から寝てたりするみたいで、不思議なお家なんですよね。プラス汚れてて、遠いうち。平野市用も、騎士くん、大桑タを飼っていまして、その大桑タと遊んでました、と振り返り、騎士はやれやれ顔。 ネットでは、仲のいい両グループの絡みに、ストプリ仲良しわちゃわちゃ、ストプリ買いすぎる www、ストプリ仲良しすぎて、ストプリの絡み、本当面白い賞、幸せありがとう、と喜びの声が上がっている。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。チャンネル登録をよろしくお願いいたします。